エニシーーーーさこいの、ん、繁盛。<笑> 我ら岩さん はい。はい 水がめぐり合い人の力を超えた不思議な力それが縁日し 祭り踊り魂喜び感謝今未来へ仲間と共に誕生。 どうもありがとうございました。